リハーサルを終えた感想を聞かれると、神宮寺雄太は、ステージでリハーサルをさせてもらうのは、今日が最初だったんですけど、すごくいい感じの演出ができました、と自信をのぞかせ、皆さんにいいものを届けられると思います、と話した。平野仕様は、リハーサルから緊張感が漂っていて、気が引き締まるような現場でした、と話す。 二曲やらせていただくのでその世界観をうまく伝えられたらなと思います。と当日の見どころも明かした。高橋山も僕たちは月に一回 NHK ホールでやらせてもらっているんですけど、リハーサルから緊張してしまって、不安プラス楽しみという感じですが、リラックスして臨みたい、と紅白が持つ独特な緊張感を感じているようだ。 リーダーの岸優太は、去年、出させてもらったので、多少慣れがあるのかなと思いきや、やっぱり新鮮なもの。背筋が伸びます、とコメント。その後、大人の方がものすごく多いですよね、と、おなじみの天然ぶりを発揮した。そして、流瀬角が、すごいワクワクする。大晦かに、この舞台に出させてもらえるのは、ありがたいです。 たくさんのすごいアーティストさんが出る中で、キング・アンド・ブ・ラらしさを出せたらと思います。と、意気込みを語った。ちなみに、長瀬の隣では、騎士がトイレを我慢していたそう。それについて、騎士は、トイレに行くタイミングを間違えました。同じことが多々あるので、直していきたいです。と恥ずかしそうに話した。さり、際に記者から来年の目標を聞かれると、騎士は、 と書いてスーパーと漢字1文字で表し僕たちこれからもスーパー頑張りますしスーパー愛されたいのでスーパーよろしくお願いしますと締めくくった平野紫耀さんプロフィール1997年1月29日生まれ愛知県出身圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する